意外と言ってはなんですが、正直、え、こんなものなのと思う数字だと思います。どうも、政治いろいろの学部です。言論 NPO が実施した日中世論調査の結果を TBS ニュースが報じています。TBS ニュースの記事を引用します。 中国で日本に対して良くない印象を持つ人の割合がこの1年で急激に増えていることが世論調査からわかりました。世論調査は日本の言論 NPO が中国側と共同で実施したものです。今回日本への印象が良くないと答えた中国人は6割強で、日中関係が冷え切っていた2013年以降、 初めて悪化に転じました。背景として新型コロナの影響で人の行き来が減る中、相手国についての情報源が自国メディアに限られてしまっていることなどがあると分析しています。また、アメリカと中国の対立が続く中、日本やアメリカ、オーストラリア、インドの協力の枠組み、クワッドの存在も影響を与えている可能性があるとしています。 とのことです。TBS ニュースでは触れていませんが、この6割強という数字、実は良くないと、どちらかといえば良くないを合わせた数字です。言論 NPO のホームページには、詳細な調査結果が掲載されていますが、そちらを参照すると、そのようにはっきりと書かれています。良くない、どちらかといえば良くないを合わせて、 と出ていますね逆に中国側で日本に対して良い印象を持っている、どちらかといえば良い印象を持っているは昨年の 45.2% からは減ったものの、それでも 32% を記録しています。中国人の実に3割が未だに日本に対して良い印象を持っていると答えているんです。 これはちょっと驚きですね。まあ、言論統制やインターネット規制を平気で行っている国の世論調査なので、どこまで信じられるかという懸念は拭えませんが。全く信じられない。どうせ共産党が全部捜査してるんだろうという疑問の声があるのも当然のことと思います。なんせ、でもですら全て完成という国ですからね。まあ、 全て嘘としてしまうと話が進まないので、ある程度信憑性があるという前提のもとで話を進めます。ご了承ください。TBS ニュースの報道では、日本やアメリカ、オーストラリア、インドの協力の枠組み、クワッドの存在も影響を与えている可能性があるとしています。といかにもクワッドが悪いと、 必死に印象操作をしようとしているように見受けられます。実際、中国人は日本のどこに良くない印象を持っているのでしょうか質問事項の中に、日本はアメリカと連携して、軍事、経済、イデオロギーなどの面から、中国を包囲しようとしているからという項目があります。これを理由に挙げた人が、TBS ニュースの言うクワットのせいだ、 とする中国人と言うことができると思いますが、この割合は 32% に過ぎません。2020年からは上がっているとはいえ、2020年は 19.7%、わずか 4% 弱しか上がっていないのです。他にも外交においてアメリカに追随する行動が理解できないからが 8.3%、日本の社会の一部に 軍国主義的な動きが出始めているからが 6.8% と、決してマジョリティを占めているとは言い難い数字です。つまり、TBS ニュースが必死にミスリードしようとしている、クワッドのせいで中国は日本を嫌いになったのだという言い草は大嘘と言ってもいいと思われるわけです。TBS ニュースといえば、東京五輪開始前に、ムン大統領の来日、 菅首相との首脳会談に日韓が合意、調整中というとんでもない飛ばし記事を報道していました。これはもう飛ばし記事などという名前さしいものではなく、意図的にミスリードを狙った虚偽報道といっても過言ではないものでした。誤報ですらありません。完全に虚偽だったわけです。実は中国側が日本を良くないと思っている一番の理由は、 中国を侵略した歴史についてきちんと謝罪し反省していないからというものでこれが 77.5% もあるのです。ついで多いのが日本が魚釣ツリ島及び周辺諸島を国有化し対立を引き起こしたからが 58.7% でした。つまり中国人が日本を嫌っている理由の大半は実は 中国共産党のプロバガンダが成功しているというだけのものであり、日本側に何らかの理由があるものではないということができるわけです。TBS ニュースはまた懲りもせずに虚偽を報道し、日本国民をミスリードしようとしているわけです。もはやこの罪は見過ごすことができるレベルではなく、罪、万死に値すると言っても言い過ぎではないレベルに達しています。 TBS ニュースの罪はこれだけではありません。TBS ニュースは、では日本人はどう思っているのかということを一切報道していません。中国が不快に思っている。日本は反省しなければならない。今すぐクワッドを抜けて中国に味方しようと言っているようにしか見られないのです。では、肝心の日本人はどう思っているのでしょうか。日本側で 中国に対して良くない、どちらかといえば良くない印象を持っている人の割合、それは 90.9%、なんと9割です。9割を若干超える人々が中国は嫌いだと言っているのです。驚異的な数字です。よく言えば温厚、悪く言えばお人よしと言われる日本国民が、これほど嫌う国など世界広しといえども、中国、 北朝鮮、韓国の特派三国ぐらいしかないのではないでしょうか。その理由は結果的に一つの理由に落ち着きます。国際的なルールと異なる行動をするから 49.1%。尖閣諸島への日本領海や領空をたびたび侵犯しているから 58.7%。中国が南シナ海などでとっている行動が 強引で違和感を覚えるから 49.2% と、結局のところ中国の傍聴政策、つまり時代錯誤の列強主義を中国がとっているからに他なりません。ちなみにわずか 9% ながら中国に対して良い印象を持っている日本人もおり、その理由を見てみると、中国古来の文化や歴史に関心があるから、中華料理や 中国の最近の音楽や文学などに関心があるからといった理由が多く共産党という組織は嫌っても三国史や中華料理はやっぱり好きというのが日本人の心情なのではないかと思われますこの日本人の9割は中国を嫌っているその理由は中国がとっている洗浪外交時代錯誤の傍聴主義にあるという ある意味において、ものすごく重要な事実をひたすら覆い隠して、中国が、中国が、と叫ぶ TBS ニュースとは、一体どこの国のメディアなのでしょうかこんなメディアが果たして日本に必要なのでしょうか個人的には心の底からいらないと思います。岸田首相には、早く電波オークションを実行に移し、この腐り切った日本メディアに、